こういういいいねねお遊びいいよ、ね、真面目に映画化することを誓います振りに振り切った演出と顔芸のオンパレード最高な一本です本番いきますよーいカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意。スタート 今回紹介する映画はこちらグランブルまず先に伝えておきたいことはちょっとネタバレをしているのでネタバレなしで見たいという方はもう見ないでくださいお願いしますすごい良かったのでガンガンオススメしていきたいと思います劇場鑑賞のきっかけこの映画を見たきっかけなんですがまずこちらはやぶさつ監督が大好きだからです過去の作品はこんな作品ですほ、はい、ほぼほぼ見ましたけ 前から好きですね演出が何といっても振りに振り切ってるところその熱量がパンパンないんですで最近になってなんか聞きっかかる部分があったんですけどもその謎が最近解けました結論としてもうインド映画顔芸がやばいところ過去にもですねミュージカル的なシーンですとかダンスシーンというものがですね組み込まれておりまして今回もですねバモスという言葉が飛び交った瞬間にもう踊り出します 原作は漫画現在ですね15巻まで発売されておりまして累計発行部数500万部ですでこの作品なんですが登場人物のあまりの脱ぎっぷりに主に衣装の面で絶対映像化不可能と言われてきた移植作で実写化のニュースが出たところですね絶対無理だろうとそういった声が たたくさんつぶやかりましたそして映像解禁陣ではですねやりやがったとこう盛り上がったそうです原作はですね2014年から連載が開始しましたえ続いて2018年ですねアニメ化されましてえ全12話ですねそして今ですね2020年劇場公開されました 主演2人は特撮の主人公、ダブル主演がですね、恐竜レッドと仮面ライダービルド、ともにですね、主人公演じた2人、ちなみに、この映画サイトのですね、役者のコメントの下にですね、それぞれのマネージャーからのコメントというものがですね、載っておりまして、そこがですね、面白いです。 さらにですね、えー、クーデレヒロイン今回乃木坂46の野田裕希さん映画初主演ながらで男の頭を踏みつけたり鉄バットで怒ったり特に良かったのが飛び蹴り何回か出てくるんですけども圧巻でした、えー、その他にもですねあとキャラクターとしてはケバコがですねすごい好きでした 見どころとにかくもうストーリーが2点3点どころかほろほ回転します序盤に関してはもうタイムリープものですね推理ものそれからバディもの無難に青春ものえ真面目にダイビングシーンを見せられたりそれからもうねなんかね見ている瞬間あれ自分は 何の映画を見ているんだとっていう感覚が何度も起こりました。これインド映画スタイルです。まあと個人的にですね。<笑>高島さんの演技がヤバいです。もうマジでね。バモスと言ったら踊り出すと最初に言ったんですけども脱ぎます。笑いこけました。まあこれ見てください。もうちょっとドン引きこの作品なんですけども、ダイビングの海の中のシーンと陸の中ではもう全く別ジャンルの映画と見てもいいぐらい。それくらい温度差があります。メインの役者さんがですねえー。皆それぞれですね。ダイビングの資格をちゃんと取りまして。しか 取られていますジェスチャーとかがですねこういう感じのとにかくですねポスターですか予告を見てすぐ分かるんですけどもほぼほぼその主演の2人がですね全裸半裸ですこの映画に限らずですね早ヤブ監督の演出はですねもうベタのベタなんですよそのベタさをちょっきり出してくるその熱量そこがむちゃくちゃいいこういったシーンなんですよもう2人はすごいドっシリアスなんですね話をしているけどもそれをなんか変な風に勘違いしたもうその構図がむちゃ爆笑です まあ、あとやっぱ、顔芸ですね。で、はやぶさ監督の掛け狂いシリーズを見た人はピンとくるたと思うんですけども、見てほしい。見てほしい。最高ですで。ただですね、めちゃくちゃ笑えるんですけども、現在ですね、コロナウイルスの飛沫感染のリスクがあるからかと思うのですが、え、冗はクスクス笑いしか聞こえなかったですね。自身もですね、笑うのを抑えたんですけども、もう心の中ではもうゲラゲラ笑ってました。まあ、あと特にですね、千早やふるの山本さんと森中さんのコンビのシーンがもう爆笑。 ですまさかこういうことは起きないよねと言って本当に起きるみたいな何回か繰り返すんですけどもいやうまい掛け合いがまさに神がかってましたこんな人にオススメ顔芸に抵抗がない人まあ実際の日常生活であんなすごい顔しないんですリアリティをは考えないでくださいリアリティが重要だっていう方はですね多分楽しめないと思いますエンターテインメントとしてですね OK っていう方はですねもう最高な映画です はい、というわけでですね、今回はですね、劇場公開映画、グランブルをレビューしました。えー、この監督ラボではですね、商品紹介ですとか、こういった映画のレビューですとかも出しておりますので、えー、まだ未見な方はですね、チャンネルぜひ見てください。で、この作品ですが、8月の8日から公開スタートしましたので、今のムシムシした夏をぴったりなこの夏激推し映画です。はい、で、あとですね、公式さんからですね、YouTube 上にですね、じゃんけん大勝利というものを出しております。これ のシーンをですね切り取ったものなんですけども概要欄にリンク貼っておりますのでもうぜひ見てくださいはいで早口監督なんですがまあ、結構たくさん撮る監督さんなんですよで今年ですねあと2本公開を控えておりましてすでにですねアニメ化ドラマ化されております映像系に手を出すなもうこれも絶対見ます続いて東京リベンジャーズもう内容関係なく見たいと思いますはいというわけ で, ですねこの暑い夏を盛り上げるグランブルぜひご覧ください監督でしたまた次の動画で会いましょう